横浜よさこい祭りの開催誠におめでとうございますお天気が心配されましたけれどなんと外晴れてるんですとっても暑くなりました私たちの行いがいいおかげでよかったなと思ってますイフフらしく明るく楽しく横浜よさこい祭り大いに盛り上げてまいりたいと思いますご声援よろしくお願いします戻り子、構え せいはっはい、ご覧いただきました曲はたりとりです。た り, とりのように 「向こ う, そう<笑>夜の中だけ<笑>ああ